皆さんこんにちは n v サポートのデ野です。今回の NVDA 実践講座第タ回となります。第ベ回では NVDA のデスのデップベースのデータベー ラップトップキーレイアウトについて説明します。早速ですが、皆さんは今この YouTube の動画をどのようにお聞きになっていますでしょうか。パソコンには大きく分けてデスクトップパソコンとラップトップパソコンがありますが、 デスクトップパソコンの場合には、キーボードを見ると、文字入力ができる文字キーのほか、テンキーもついていると思います。テンキーは、右手を伸ばすと、右側に並んでいる0から9までの数字がそうです。電卓のような 並び順で数字が並んでいます触れているところがテンキーかどうかは第8回実践講座でご紹介したキーヘルプモードを使用すると良いでしょう一方でノートパソコンの場合にはこのテンキーがありませんまあ 15.6 インチぐらいのノートパソコンになると最近はテンキーも付属しており かなななりりコンパクトなキーボーボドの作りとなっています。NVDA ではこのテンキーを使う場合と使わない場合でキーボードのレイアウトを変更することができるようになっています。これはそれぞれの環境でデスクトップパソコンでなければデスクトップ用のキーレイアウトにしなければならないとか ノートパソコンであるばラップトップ用のキーレイアウトにしなければならないということではありませんあくまでも自分自身の使い方に応じて設定できるようになっています NVDA の初期状態ではデスクトップレイアウトとなっていますまずはこのデモンストレーションで キーレイアウトの変更方法について紹介します。それでは、デモンストレーションを行います。もうおなじみになりました、NVDA メニューを開きます。NVDA メニュ ー, ニューが開いたら、下矢印キーで設定まで移動して Enter キーを押します。 設定かっカッコっカッココサブメニュー P 一般設定かっカッコっカッコデドットドットドットデここから下矢印キーでキーボード設定というところまで移動してエンターキーを押します日本語設定かっカッコっこカッコディドットドット L 音声エンジンカッコ S スカッコディドットドット S 音声設定かっカッコっカッコデドットドットドットディーテンカッコカッコドットドットドット、S キ ー, ボード設定 K K キーボード設定を開いた直後の最初の設定項目がデスクトップレイアウトかラップトップレイアウトの切り替えができるようになっています NVDA の初期状態では デスクトトップレイアウトとなっています下矢印キーを押すとラップトッププトラップトップと読み上げます上矢印キーを押すとデスクトップデスクトップと読み上げますこのいずれかの設定ができるようになっていますキーボード設定では他にもいくつかの設定がありますので 簡単に確認してみたいと思いますタブキーを押しますエこの設定はキーボードが英字配列である場合にキャップスロックキーを NVDA キーとして使用することができるようになっていますタブキーを押します テンキーのインサートキーを NVDA キーとして使用するチェックボックスチェックテンキーのインサートキーを NVDA キーとして使用するかのチェックボックスですこれはテンキーの0を NVDA キーとして使用するかどうかの設定ができるようになっていますタブキーを押します拡張インサートキーを NVDA キーとして使用するチェックボックスチェック 拡張インサートキーを NVDA キーとして使用するのチェックです。こちらの拡張インサートキーとは分かりにくいかもしれませんが、通常のインサートキーのことです。えー、今までの実践講座でも使用しているインサートキーを NVDA キーとして使用するかのチェックボックスです。ここのチェックが外れてしまいますと、 標準のインサートキーが NVDA キーとしては使用できなくなってしまいますので注意してください。タブキーを押します。入力文字の読み上げのチェックボックスです。こちらはキーボードから文字入力をしたときに入力した文字を読み上げるかの設定です。 例えば、A と文字を入れたら、通常は A と入力した文字をそのまま読み上げますが、このチェックが無効であるときは、A と入れても何も発生しないという設定ができるようになっています。お好みで設定すると良いと思います。タブキーを押します。入力単語の読み名、ダブリ、カッコとチェックボックス、チェックなし、アルト、プラス、ダブル、 入力単語のの読み上げのチェックボッククボスです。特に英語で文章を入力しているときに威力を発揮すると思いますが例えば This is a pen という文章があったとしますこの時最初の This、This と入れてスペースキーを押すと まあ、初期設定ではスペースとしか読み上げませんがこのチェックボックスが入っているとスペースごとの区切り目でここの場合「h i s と読み上げますタブキーを押します文字入力で読み上げを中断 NVDA が何か読み上げているときに次の文字を入力したら 自動的に読み上げている内容を止めて入力された文字や文章を優先して読み上げるということができます、まあ、基本的にはここもチェックを入れておくと良いと思いますタブキーを押します Enter ーキーで読み上げを中断チェックボックスチェック Enter ーキーで読み上げを中断のチェックですこちらも先ほどの文字入力で読み上げを中断とほとんど同じ 役割を持っています。文字入力以外に延退キーの場合にも読み上げを中断するかどうかのチェックです。お好みで設定してください。タブキーを押します。Caps Lock がオンの時、小文字が入力されたらビープ音を鳴らすチェックボックスチェック。Caps Lock がオンの時、小文字が入力されたらビープ音を鳴らすというようなチェックです。 キャプスロックというキーは？左シフト。の一つ上にあります。一番左の下から3番目にあることが多いと思います。このキーは英語の場合、大文字と小文字の切り替えができるようになっていたり、ひらがなやカタカナの切り替えができることもあると思います。 例えば文字を入れていて、このキャップスロックのオンやオフの切り替えを忘れていて、全部大文字で入れてしまうことを防ぐために、オンの時には小文字が入力されたらビー部を鳴らすといったような設定ができるようになっています。タブキーを押します。コマンドキーの読み上げ、カッコ、ヘイ、カッコ、ロジー、チェックボックス、チェックなし、アルト、プラス、キー。 コマンドキーの読み上げですこのコマンドキーとは例えばファイルメニューや編集メニューなどで表示されているコピーなどの項目はコントロールプラス C と読み上げることがありますメニュー項目などで表示されているショートカットキーまたはコマンドキーを 読み上げるかの設定です。タブキーを押します。ここでエンターキーを押すと、設定画面が閉じます。デスクトップレイアウトとラップトップレイアウトで、大きくキーレイアウトが異なるところは。点キーの部分と矢印キーとなります。 代表的なキーとしてここでいくつか簡単に確認してみようと思います今はデスクトップキーレイアウトとなっていますデスクトップレイアウトの状態で点キーがどのようになっているかを確認してみたいと思います前回第7回の実践講座で紹介したキーヘルプモードで確認してみます N v d a キーを押しながら数字の一を押します。入力ヘルプ開始。この状態で天気の三を押してみます。天気三レビューがそれを現在のビレーターオブジェクトの次の文字に移動して読み上天気三レビューがそれを現在のナビレーターオブジェクトの次の文字に移動して読み上げ。次に天気の一を押してみます。天気一レビューがそれを現在のナビレーターオブジェクトの前の文字に移動して読み上げ。 テンキー1レビューカーソルを現在のナビゲーターオブジェクトの前の文字に移動して読み上では真ん中のテンキーの2を押しますテンキー2現在レビューカーソルのあるナビゲーターオブジェクトの文字を通知します丸このキーが2度押された場合は現在の文字の説明を通知します丸3度押された場合は文字コードを10進と16進で通知します丸レビューカーソルについてはまたおいおい説明しようと思っていますがテンキーの 1と2と3ではまず3で次のレビューカーソルの文字を読み上げるテンキーの1で前のレビューカーソルの文字を読み上げるテンキーの2で現在の文字を読み上げるということができるようになっています続けて同じくキーヘルプモードで 上下左右矢印キーについて確認してみたいと思います NVDA キーを押しながら上矢印キー下矢印キー左矢印キー右矢印キーを順番に押していきます入力ヘルプ開始 NVDA プラス上矢印アプリケーションカーソルのある現在用の通知丸このキーを続けて2度押すと点現在用のスペルを通知します NVDA プラスウ矢印ディルシアプリケーションカーソルマー現在名の通知、丸このキーを続けて二度押すと、点現在名のスペルを通知します。NVDA プラス下矢印、システムカーソル位置を移動しながら点テキスを最後まで読み入れます。NVDA プラス下矢印、システムカーソル位置を移動しながら点テキスを最後まで読み入れます。NVDA プラス左矢印。NVDA プラス左矢印。NVDA プラス右矢印。NVDA プラス右矢印。 NVDA キーを押しながら左右の矢印キーはデスクトップキーレイアウトでは何も機能が割り当てられていません NVDA キーを押しながら上矢印キーは現在の行を1行読み上げるということができるようになっており NVDA キーを押しながら下矢印キーは現在の行から最後までを読み上げることができるようになっています では一旦キーヘルプモードを終了するには NVDA キーを押しながら数字の1となります。キーボード設定で今度はラップトップ配列に切り替えてみたいと思います。ではキーボード設定のところで今度はラップトップキーレイアウトに変更してみたいと思います。NVDA メニュー 設定、発行 B、発行時、サブメニュー B。一般設定、発行 B、発行時、ドットドットドット、B、日本語設定、発行 L、発行時、ドットドット L。音声エンジン、S、ドットドット S。音声設定、発行 V、発行時、ドットドット V。展示設定、発行 R、発行時、ドットドット R。キーボード設定、発行 A、発行時、ドットドットヘ。e エンターキーを押します。 アブキーボード設定ダイヤルーードアカッコカッ コ, コンボックスデスクトップクローズアトプラス現在はデスクトップ配列となっていますので下矢印キーでラップトップ配列へ切り替えますラップトップエンターキーを押しますではデスクトップ配列の時に行った点キーの1から3と 上下左右矢印キーの動作について改めてキーヘルプモードで確認したいと思います入力ヘルプ開始天気3レビューガーソルを現在のナビリエーターオブジェクトの次の文字に移動して読みねげ天気3レビューガーソルを現在のナビリエーターオブジェクトの次の文字に移動して読みねげ天気1レビューガーソルを現在のナビリエーターオブジェクトの前の文字に移動して読み上ね 天気1レビューガーソルを現在のナビューターオブジェクトの前の文字に移動しており天気2、現在レビューガーソルのあるナビューターオブジェクトの文字を移動します丸このキーが2度押さており天気2、現在のリューガーソルのあるナビューターオブジェクトの文字を移動します丸このキーており天気についてはデスクトップ配列と全く同じです。 では次に NVDA キーを押しながら矢印キーを押します NVDA プラス目矢印レビューガーソローインナビネーターオブジェクトの前のノニ移シティオミね。NVDA プラス目印レビューガーソルを現在のナビネーターオブジェクトのナのノニ移シティオミね。NVDA プラス下矢印レビュガ ー, ーソローインザナビネーターオブジェクトの次のノニ移イノシティね。NVDA プラス下矢印レビュガ ー, ーソローインザナビネーターオブジェクトの次のノニ移イノイノシね。 NVDA プラスキラリアディシーレビューカーソルを現在のナビレーターオブジェクトの前の文字に移動してィ NVDA プラス右矢印レビューカーソル現在のイビゲーターオブジェクトの次の文字に移動して読み上げ。NVDA プラス右矢印レビューカーソル現在のナビレーターオブジェクトドシティオミネ NVDA キーを押しながら矢印キーの動作がデスクトップキー配列の場合と ラップトップキー配列の場合で異なることがわかります。ラップトッププトキー配列の場合にはよりテンキーのないノートパソコンのキーボードを配慮したレイアウトになっていますそうなると先ほどのデスクトップ配列で NVDA キーを押しながら上矢印キーと下矢印キーがどこに行ってしまったかというとラップトップ配列の場合には NVDA キーを押しながら L が現在行の読み上げ NVDA キーを押しながら A が現在行から最後までの読み上げができるようになっています NVDA キーを押しながら L については行英語で言うと LINE で覚えておくと良いかもしれません NVDA キーを押しながらアルファベットの A については英語で言うところの all「オール」すべてですねで覚えておくと良いかもしれませんキーヘルプモードでは以下のように読み上げます LVDA プラス L アプリケーションがそれバリエンザイオードスーツキーを続けて2度押すとンゲンザスペルを通知します。LVDA プラス L アプリケーションがそれバリエンザイオードスーツキーを続けて2度押すとンゲンザスペルを通知します。 NVDA プラス、A、システムカーソリッチを移動しながら、テンテキストを最後まで読みます。NVDA プラス、A、システムカーソリッチを移動しながら、テンテキストを最後まで読みます。このように主にテンキーで使用している NVDA を制御する機能をラップトップキー配列では文字キーの方に割り当てていることが多くあります。 ノートパソコンで NVDA を使用する場合には NVDA は初期設定でデスクトップキー配列となっていますので今回述べてきたキーボードの設定でラップトップに切り替えておくと良いでしょうそれからどちらかというとラップトップ配列の方が点キーを使わない分手を右や左に動かさなくて 良くなる分キーの組み合わせが複雑になる傾向があるかもしれません一方でデスクトップキー配列の場合には点キーに NVDA を制御するコマンドが割り当てられていることからキー操作はシンプルになる代わりに文字キー以外のキーも使用することになるので手を動かすことが多くなるかもしれませんでは キーーヘルプモードを終了しますデスクトップキーレイアウトの一覧とラップトップキーレイアウトの一覧は NVDA の「ヘルプ」から参照することができるようになっていますこの参照方法についてご紹介します まず NVDA メニューを開きます NVDA メニューここから下矢印キーでヘルプまでいきますヘルプと読み上げたら Enter キーを押します 日本語版ヘルルでカッコとじサブレニューで、下矢印キーでコマンドクイックリファレンスへ行きます。ユーザーガイドカッコ U カッコとじ U。コマンドクイックリファレンスカッコ Q カッコとじ Q。Enter ーキーを押します。 L v d a 2 0 1 3 1 1レフィコマンドクイックリファレンス L v d a 2 0 1 3 1 1レフィコマンドクイックリファレンス見出しレベル1 L v d a 2 0 1 3 1 1レフィコマンドクイックリファレンス見出しレベル2 L v d a 入門見出しレベル3 L v d a タッチレェスチャー見出しレベル4タッチボードタッチボードとムルヒリカをスルには点三つも呼び出します丸見出しレベル3基本的な L v d a コマンドテーブル9行5列のテーブル1一1列名称2列デスクトップ容器3列なコマンドクイックリファレンスの画面ではインターネットでの見出しジャンプの H などののウェブペーージ用用ナビゲーションが使用できますこの方法で NVDA を制御する全てのキー割り当てを確認することができるようになっています今回紹介したキー操作に関する、えー、いくつかのキー操作についてはまた次回以降説明させていただきます今回は NVDA のデスクトップレイアウトと キーレイアウトの役割とその切り替え方法を簡単にご紹介させていただきました以上で NVDA 実践講座第8回デスクトップキーレイアウトとラップトップキーレイアウトの役割と切り替え方法についてを終わりますそれではまた次回をお楽しみに ささようならららそれでは NV サポートからのお知せせをさせていただきます NV サポートではホームページ YouTubeTwitter でノンビジュアルな情報をお届けしております NVDAAndroid スマートフォン家電製品の視覚障害者向け最新情報のほか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 nvsupport.org です。Twitter ID は nv アナウンス、nv a n n o u n c e